皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年7月6日。バージョン 6.2 の初日ということで、今日はいろいろと上限解放のクエストをやっていました。まずはこの職業レベル上限の解放クエストですね。転送学士の試練もこれで終わりかと思うと、考えもひとしおです。と思っていたら、どうやらもうちょっとだけ続くみたいですね。 ご種族だけじゃなかったというわけで次は人間でしょうかそれとも竜族でしょうか次は職人レベルの上限解放クエストですお題の武器を完全に勘違いするというミラクルを起こしてしまいましたがこちらも無事に終わりました今回は足装備がもらえましたあともらってないのは腕装備だけなので次の上限解放クエストでは腕装備がもらえるんですかねそして女神の木の上限解放もありました ココツコツ集めていたおかげででで速攻で終わりそうです。これが今回のサプライズでした。なんとリーネさんの合成レベル上限解放もありました。冒険者の広場のアップデート情報にも載っていない、完全にシークレットなやつでした。会心の合成確率は上がらないものの、ラッキー合成の確率が 2% も上がるのは大きいです。こんなの速攻でカンストさせたいのですが、破片はもう全部売ってしまったので、どうしようもありません。